皆さんこんにちはスタジオワディのワディです今回はキャンプにぴったりなコストコの食材についてまとめてみました僕は普段からよくコストコで買い物をするのですが特にファミキャンやグルキャンの前などにはいろいろとコストコで仕込むことが多いですコストコは基本的に物が大きかったり量が多かったりしますが 小分けをするついでにキャンプの仕込みにもなるので意外と便利ですよかったらぜひ参考にしてください一つ目はビーフパティですこれは赤身の牛ひき肉なのですが丸く成形してあるので小分けがしやすく便利です最近大焼き料理にはまっていますがこのまま焼けばハンバーガーのパティになります 肉感たっぷりのワイルドなハンバーガーができるのが最高です2つ目はバンズです1つ目のビーフパティをハンバーガーにするときに欠かせません特徴としてはスーパーで売っているバンズより大きめで迫力のあるハンバーガーを作ることができます3つ目はサンマですこののの時期ならではのものではも ココストコのサンマは比較的大きいもので食べ応えがあります市場などに比べるとさすがに鮮度は落ちますがスーパーよりもいいものが手に入る印象です4つ目はマッシュルームですまず一つ一つが大きいのでめちゃめちゃ食べ応えがありますキャンプではそのまま炙っても美味しいですしいろいろな料理に使えます このサイズのマッシュルームはなかなか手に入らず生で食べても美味しいのでサラダなどにも最高です5つ目はジョンソンビルソーセージですこちらはスーパーなどでも売っているので知っている人も多いと思います焚き火で食べるソーセージとして人気があるんじゃないでしょうかコストコでは23パックのまとめ売りをしておりスーパーよりも安く買うことができます 6つ目はホワイトスモークベーコンですコストコには様々なベーコンが売っていますが比較的シンプルな味ですそのまま食べても美味しいですが料理に使ったりハンバーガーに乗せると特に美味しいと思います7つ目は牛タンブロックです皮むきタンなので切ってすぐに焼くことができますバーベキュースタイルのキャンプでは必須ではないでしょうか 上端と呼ばれる根元の部分は特に美味しいです。端先はシチューにしたり、筋の部分はミンチにしてコロッケにしたり、さまざまな料理に使うことができます。八つ目は桜鶏の手羽中ハーフです。コストコというと桜鶏が有名で、特にもも肉が人気ですが、手羽中は下味をつけて焚き火で焼くとめちゃめちゃ美味しいです。 9つ目は同じく桜鶏で焼き鳥ですキャンプで焼き鳥をやる方も多いと思いますが現地で串打ちするのは結構面倒でこれならばすぐに焼くことができますスーパーなどではなかなか生肉の焼き鳥は売っていないので重宝します10番目はキャンベルのクラムチャウダースープですキャンベルというと缶が有名ですがインスタントも結構美味しいです 特にこれからのシーズン、寒くなってくると、朝手軽に体を温めるにもちょうどいいです。一つ一つは小さいので、ソルキャンなどにも持っていけます。さて、ここまでいろいろと食材を紹介してきましたが、僕がコストコ食材を扱うのに欠かせないものがあります。それがこちらの真空パック機です。これはコストコの販売品でなくてもいいのですが、 数年前に購入して以来、愛用しています。真空パック機は、食材を真空状態で小分けにすることができます。コストコから帰ってきて、初めにする作業がこの小分けの作業なのですが、食品の大きさや小分けにしたいサイズに合わせて、袋の大きさも変えられます。 このようにサンマなども簡単にパッキングできます家庭で保存するのに便利なのはもちろんキャンプ食材を事前に仕込むのにも役立ちます真空パックしてあれば汁漏れの心配もないのでクーラーボックスの入れ方に気を使わなくて済むのもいいところです燻製食品の仕込みなどもできるのでコストコに行かないという方でもぜひ試していただければ幸いです 今回コストコでいろいろと仕込んだのですがすぐにソロキャンプに行く予定なのでその時にこの食材をいろいろと使うつもりですコストコの食材は少しずつラインナップが変わるのでまた面白いものがあったら紹介しようと思いますキャンプ料理についても今後少しずつ動画にしていこうと思うので皆さんぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いしますご視聴ありがとうございました